虐童メンバ ー,、えー、介護士とかエリオの事務がいてまだまだフルメンバーで、えー、この子を戻ったことはありません、えー、来年こそはですね、このステージで全員で、ね、戻れることこの一年間また切磋琢磨して、ここに戻っていきたいと思います本当に、ありがとうございましたあ<笑>ここを転べて戻らさせていただきます Oh, you 以上の喜びとこににいる踊り子さんたちは本当にこのステーーをよろしくお願いします。